Hey, hey. Ah. Oh. Ah. あっああっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあああああっっああっあ オモ な, <笑>なんじゃねえのおい、Oye, ese es un comentario ofensivo. 大丈夫それはもう試した。え ¿Eh、っ、何をえ、何をただ、女性に興味が持てないんだ。付き合うことの何がいいのか。OK、くつ ás、テンガス・だから、キスして確かめたいって。Estamos en el mismo canal。意外と協力的だね。別に、初めてでもねえし。 うしいうラロ。金さえもえれば誰とでいるぜ。うん。何でしょう何でしょう万くらい。何でしょう何んしょう何でしょう何でしょう何でしょう何でう何でしょう何でょう何でしょう何んうでしょう何でしょう何んしょう何でしょう何でしょう何でしょう何しう何でしょう何でしょう何でしょう何でううう Que te va a dejar temblando.、Ger、no, no, Chavito, no me meto a ver. ¿Hontó a encojonante 経験ないんだ e n o s descubrió! ¡Ah! ¡Dame, Nashe! ¿Fuzil, 10万? ¿Esta niña es retrasada? ¡Debo, 本当 a 10万 demos, ya es hoy! Kazi さんには自分を大切にしてほしい. ¡Bien hecho, cuate! Tú vales mucho. Y merece respeto, Ocogi.、Oh, ¡Ay, qué romántico! ¡Me derrito! Má, それで o キスはするんだけどね Y dale con eso. Motion, Tabaco no ken もあるしね Cierto, cierto. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Repítelo hasta que te lo creas. Ya, ¡いくよ Esto va a ser épico, Papus. 何 臭, 臭いよ梶さんそだよしょうがねえだろデスグラシアドそれもいいねボク梶さんのこと好きになれそうな気がするブラボーブラボー<チー>エステシエスミードロータバコやめてくれたらね<リ>死ね<リ> ¡Ay, qué emoción! Seguramente estos dos se enamorarán y por fin serán novios. Y así termina la novela, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué, qué emoción!